はい、皆さん、こんにちは。や、え、さ、ー、しい日本語おしゃべりカフェをしています、えー、佐久間です、うんえー。皆さん、日本語の勉強をしていますか、うん、していますね、うんえー。最近はインターネットがありますからね、えー、ドラマを見たり、映画見たり、ねえー、SNS で日本語を書いたり、いろいろ勉強ができます。うんでも 話すのはなかなか難しいですよね。話す練習。うん。それで、えー、この優しい日本語おしゃべりカフェでは、えー、日本語をね、えー、話す時間、うん、それを作りたいなと思います。えー、皆さんとね、ま、勉強とか練習じゃなくて、ま、楽しく、うん、お話をね、おしゃべりをする時間ですね。はい。えー、私は、えー、日本人ですけれど、 今は韓国に住んでいます、韓国。ねえー、韓国であの日本語を教えています。それで時間がある時に皆さんと楽しくおしゃべりできたらいいなと思っています、えー。皆さんもね、時間がある時に、ね、私と、あと私だけじゃなくて他 の,、ね、他の人たちと楽しくおしゃべりしましょう。はい、えー、じゃあ待っています。 はい、えー。じゃあ、ありがとうございます。